OK.Step、okay. 5.Making a network. ネットワークを作りましょう。これはこのレッスンの最後のステップなんです。これが今までは必要な技術は結構できてるんですけれども、それがもうちょっと必要なんだよね。ネットワークを作るためには。じゃあ、えっと、いくつかの問題があるんですが、えっと、重要な2つの問題を見て み, てみましょう。これ代表としては。1つ目は r o テ t i n g と2つ目は Multiplexing 多重化 と, と経路選択肢ですね。そうすると、この Multiplexing この多重化はもう一つの名前にすると、もうちょっと汎用にすると、まあ、リソース管理ですね。資源管理なんですよね。例えば、こういうネットワークがある場合には、ここから、ここまでにはコミュニケーション、通信したい場合にはどうすればいいのか。まあ、 最初のステップに紹介した通りで、経路を選択して、そ, れその経路の上 で, で, はでは選択します、えっと。通信しますよね。そうすると、まあ、経路を選ばなきゃいけないんですよね。これ、パ t ツ、パ e ツセレクション、あるいは、ルーティン g と言います。例えば、これがもうちょっとあの簡単なネットワークなんですが、5つのノードで、 A と E は通信場合にはどうすればいいでしょうまあ、一つの経路としては A、B、E でいけるんでしょう。それが2 h o p なんですが。あとは A D,、e、D、E にもいけるんですが、これも2 h o p なんですが、あとは A、D、C、E の経路でいけるでしょう。 この三つの経路としては、それがどれが弱いのかは、まあ、それを決めなきゃいけないんですね。そうすると、まずは、各リンクのところには、それが、使うで、使いたい場合には、どんな値段払わなきゃいけないのか。それが、リンクコストと言います。で、それが、えっと、この使いたいなら、それがいいかどうかですよね。 そうすると、各リンクのコストとしては、何かの関数で、それが合わせて、経路のコストにするでしょう。そうすると、まあ、例えば、リンクコストとしては、えっと、1ベルペルあたりにそれが何秒かかるのか。でも、それがちょっと簡単すぎるかもしれないので、 もうちょっとで言うと、何かのフィデリティで決めなきゃいけないんですよね。フィデリティは低いエンザーのを作る可能性もあるし、フィデリティが高い量子モツれを作ることは可能性はかもしれないしで、それが選択するなら、ハイレートの、ローフィデリティのリンク、あるいは ハイフィデリティ、ローレート の, のリンクを使うか、どっちがい い, い, いのかは、それまあ、それの決めることはちょっと複雑なんですけれども、とりあえずこれが、と一つのレートとしては、フィクスの状態で、フィクス の, のフィデリティ と, としてはこれ、これを超えるためには必要として見てみましょう。そうすると、と例えば、フィデリティが低い な, なら、やりながら、 purification, 生成も、も、も、することなんですが、さっきのステップで見た通りで、生成することと、二つのベルペアを使って、一つは消えてしまうから、それが待機、それが、まあ、レートとしては半分になるんですけれども、fidelity は上がります。で、それがいいかどうかは、まあ、決めることはちょっと難しいんですが。そうすると、まあ、その link cost としてはそれを使って、そして、 経路がいいかどうかは、ダイクストラの有名なアルグリズムとしては、最短距離なんですが、それが Shortest Path First と言いますね。えっと、古典のインターネットの場合には、これがよく使われているアルグリズムなんですが、それが SPF と言いますね。で、古のインターネット、普通のインターネットとしては、まあ、OpenSPF と OpenShortest Path First、それが OSPF とのルーティングアルグリズムもありますし、 ISIS とのルーティングアルゴリズムもありますから、それが2つとも同じ概念を使ってますね。まあ、いくつかの手法があるかもしれないんですけれども、とりあえずこれが例としてはいいと思いますね。それが、ルーティングの問題は解決できるんですね。じゃあもう1つの問題は、もうちょっと複雑なネットワーク と, としては、このネットワークの場合には、モルティプレクシングにはどうすればいいでしょう。これが多重化なのと言いますが、 ネットワーキングの場合には、いくつかのレベルには、この多重化を考えられるんですけれども、我々は、えっと、一番上のレベルとしては、どういうふうになっているかをちょっと考えたいんで。例えば、A と K が通信したい場合には、これが AEFK の経路で行くでしょう。まあ、今としては、それが、 コネクションは1つしかないので問題ないんですが例えばもう1つがある場合には B さんと J さんは話したいので BEFJ で行くとこの真ん中のリンクとしてはこの EF のリンクではコンテンションがあるんですよねこれが競争になっているでこの緑のコネクション か, か赤いコネクション か, かどっちが優先するのか どんな順番で使うのか。それがいくつかの手法であるんですけれども、インターネットの場合だったら、これ普通のクラシカルインターネットの場合だったら、順番はないんで、自分のパケットが E か F のルーターのところには、 到着する順番ではまだ次のホップにはフォーディングするんですけれども、量子の場合にはこれがもっと複雑になりますね。で、それが、まあ、今回には解決手法としてはいくつかがあるんですけれども、それが細かくは調べないんですが、この問題を解決手法を使用しなければならないんですね。それが、使用書を書かなければならない。 で、それだけじゃなくて、もしかして、三つ目もあのコネクションもあるんですが、それが、三つ の, の, のは、えっと、E と F のところ に, にはと、使ってるんですけれども、あとは、もしかして、紫の場合には、これが、K,F,I,G のところには、E と F のリンクには三つのコネクションが通ってるんですが、F と I の, の間には二つが通ってますから、これが、 もしかして競争が難しくなるんですね。そうすると、パターンとしてはいくつかがあるんですが、それがロバストとしては何か問題を行わな い, といやり方としては決めなきゃいけないんですね。そうすると、このモルティプレクシングの問題とルーティングの問題を解決してから、まあ、 最低のレベルとしてはネットワークを作れるようになっていると思います。そして、ステップ1に言ってた中継機能の要求としては、リビューしてみましょう。まずは、リンクレベルエンタングルメント l これができましたよね。これが、講習をなくしてしまう場合にもそれが対策が必要なんで、それができた。そして、 複数の、の、ホップを、通って、それがエンドとエンドのエンタングルメントを作れるようにしなければならないんですね。それが、エンタングルメントスワッピングの概念を使いましたよね。そして、エラーになる場合には、それが状態のエラーと操作のエラーになる場合には、それが、生成を使いましたよね。クォントンピュリフィケーションを使いました。そして、この最後のところには、その、ルーティングと多重化。 えっと、経路選択と多重化を決めて、これが合わせてできると、クワントムネットワークできると思いますね。そうすると、まあ、これが最低のレベルなんですけれども、これの上にはちゃんとしたクワントムインターネットを作りたいんですが、それの上にはいくつかの問題まだ解決しなければならないんでしょう。これが、と一つ の, のネットワークなんですが、それが、 多分、限られてる範囲になりますよね。ですが、えーと、地球規模ぐらいのネットワークを作りたいし、と異なっている技術も使えるようになりたいし、量子誤り訂正も使えるようになりたいし、そしてこれが各装置が各と会社 と, と, とか に, に持っているネットワークになると思われるから、それも合わせてそれがどうやって、えー、と契約を結んでどう、どうやって データを交換したり、異なっているところには、離れているところの、量子もつれを作れる、作ったりとかには、どういうふうにできるのかで、それがいくつかの問題があるんですけれども、ベースとしては、この4つの機能ができてたら、なんとかネットワークを作れるようになります。そうすると、これが、量子中継機の基礎の概念としては、これが、 リ子シネットワーク、リ子シインターネットの元になりますね。そうすると、これが今学期、このマジュアルの一番重要 な, な概念と技術の説明したと思います。